の予告は俺俺様グロリバースだ俺は最近また新技が増えて全20種類になったんだが今回全てを見せられなかったのが残念だその前に俺が死んじまったからな<笑>次回ワンパンマン第11話「全宇宙の覇者」お願いしますよボロス様